い明さんさにいつも見てるうめ員さんに<笑>来ました 来, ます、はい、来る途中にいろいろな盆栽に<笑>こちっちえな<笑>来る途中にあの、はいろいろな盆栽にさんがって、はい、初めての川口なんですごい、はい、今日からうめ員さんでまたいろいろ教わるのでどこが3本ぐらいたぶん続くのか はい、三、う、個、ん、ぐらい取らせてもらう予定です。はい、了解です、はい。で、高木さん、ちょっと初めてなんで、一、はい、回ちょっと広いところ見てみますか。あ、はい、お、は、願いします。九位。あ、それ九位。九位。すごい、九位ってこの時期になる?。知らない。<笑><笑>ここが商品が。あ、すごい。ああ、すごいですね。 ありますね、今、今、えー、月末ななんでででですす。すす。すけけど、はい、商品は今一番少いいい多よ。ごね、と、ね。そっち行けば、ね、畑があるんで、でで畑畑畑見ますすすか。こ れ, すんこれ畑で太くしてるんですね。<笑>すごい。畑に心クって面白いク、ね。畑に<笑> これネギですあこれ有名なネギです<笑>見ましたよ、どうか、はい、<笑>すごいなすごい、ね、これが防災になるって考えるとすごいですね、うん、う<笑>こんなにネギシンパク違和感半端ない<笑>ネギと一緒にネ ギ, ネギとよくあの多肉と一緒に 本体をやるとなんか い, いって白でも向こうあ違うのかな とにかくこんな感じであもう咲いてる梅です、ね、綺麗だ香りがやっぱ分かんない あ, あしますねいい香りだ。分かんない<笑>めっちゃいい香りしません分かんない<笑><笑><笑><笑>お久しぶりですどうも大沙しております<笑>さん今回は何しましょうか今回は まあ、春に秋に こ, れこの後定量しますよって言ってた動画の結果ですかね切り込んでったやつ、ね、春にここまで切っちゃっていいのって言って切り込んで、はいはい、夏に今現在こうなりましたって葉っぱが吹いてる時に途中経過を見ていただいて、はい、で今葉っぱが落ちて1年後のちょうどこういう結果ですと、はい、これねこれが梅畑からちっちゃく切り込んだ時の、まあ、ちょっと品種が花付きのいい品種 なんで花がいいいっぱいついてますけど小さいやつでちょうどまあ、1年経ってこんな感じになりましたなるほど今後ねで枝がこうできながら切りっぱなしの部分削ったり立って焼け込んだりしながらこう古くね肌もできてきて形になっていくと思います、うんうん、で実際にはこれ 3.5 の素焼きですけど三寸ぐらいの化粧鉢かなんかに入れて楽しんでなるほど、うん もうこの時点で花芽がちょこちょょこ来てるのでこの時点で綺いな鉢入れて楽しんじゃっても構わないですけどちょうど1年経ってこんな感じですこの冬剪定ですけどこの前に切ったこれは春にね長く切らないで短く切るんですよって切ったところなんでほぼほぼ剪定するとこはないです冬。切ればこういうところで芽を2つぐらい残してこう切るねこう枝芽がこうね。 ちょっと こ, う整える程度、まあこの辺もまあ花芽ついてる花芽見終わってからでいいんですけど芽が2つぐらいでこれの場合は花つきがまだ良くなかったので芽がこうたくさん残ってて自由に2目でこう切れるんですけど、はい、同じ短く剪定してもこうやって花つきがちょっと良すぎちゃって、うんうん、多分こういうところなんか枝芽があるかなないかなっていうところなんですけど春にですね 切った剪定をこうやって短く剪定をしてカエデとかモミとか普通の雑木のように二目ぐらいでこうやって剪定をしておくと意外と芽がこうみんな残ります去年の春ってことそう去年の5月頃花が終わった後に剪定した時ですね、はい、最初にこれはは畑から掘って1年目でしたけども、はい、あの持ち込んだ木で例えば来年ここから新芽が出た時でもこの新芽を二葉、み三 葉, 葉ぐらいで 切っといていこういう短い風にしておくと例えばこの辺に花芽で枝芽がなくてもこの辺には必ず埋めて先端にはつくんですね。うんうんうん、そうすると仮に間延びをしちゃったとしてもこの1 2で済むんでんすよなるほどこれをこうちょっと長くして業者なんかが花芽いっぱいつけるようにこういう風に長くしてね、はい、花芽をつけて売ってるじゃないですか、はい、そうすると種類によっては元の方に枝がなくてここが5センチぐらい間延びして切るような形になっちゃうと。 ももうう年もすれば10センチ伸びちゃまたそれはそれでねまた再生っていうか求めを深かして追い込むってことはできるんですけども最初からあの特にこれなんかまだ1年生ですからね、はいはい、ここの時点でこう短く剪定をこを絶えずしてってあげると10年経っても大したあの間のみにはならずに、うん、逆に言うと枝が混んでちょっとこんなふうに梅でもなっていきますんで冬はね 枝芽があ夏というか春だね、うんうん、5月頃のその年の新生の剪定がポイントの場合細かく枝を作るのは、はい、花芽がなければ例えば長かった時にこれは花芽がついてないから枝芽が全部節々しし残ってるけどよく売ってる芽なんかでこう長くしてここにびっちり花がきちゃってて、はいはい、枝芽を確認するとこう先の方にしかなかったと。うんうんでそれを2 芽残して切ったら間延びしちゃっていくらそこから短く切ってもこの間伸びってなかなか切れないでもね逆にねそれを我慢してこれ去年動画でやったみたいに丸っきり芽をなくして吹かし直すっていうのも手んだけどもこう長くしたところをそのまんま細かく作ってるとあの2年後3年後にねこの辺チクチクね短いねトゲのような芽ができてくるんですよそれをできてくるのを待ってできたらそこまで切り戻すっていう ののが通常のやり方なんだけどで春に長くしちゃうとその元にチクッと吹いたちっちゃい芽が「俺吹 い, いたけど一生懸命吹いたけどいらねえかな?」って他に長い枝があるとねで枯れてったってするんで春の5月連休ごろ関東だとね、うん、その頃の最初の剪定春の剪定をちゃんと短く花付きは少し減っても短くしてあげると枝も蜜に小枝ができるし<笑>懐の 芽も拭きやすくなるし、また吹いた芽が枯れなくもなる。なるほど。うん、それが大事です。大事ですね。まあある程度図体の大きい梅の場合はそそんなじゃなくてもね、5センチぐらい5センチぐらいの枝の切り返しでいいんだけども、このサイズになるとどうしても1センチ2センチの枝の切り返しになるから、うん、どうしてもそういうふうにしていかないとすぐにちょっとサイズパズルの枝になっちゃう。田口さん何か質問あります？はい。 理解できました理解はなんとなくできたんですけど、はい、もしこのさっきおっしゃってた花芽ばっかりであの、はいはい、目, 目の新しい芽がない状態の時に、うん、花芽だけ残して切っちゃうとどうなってしまうんですか前に これののの動画の時のやつをちょっと説明を見返してもらうと分かるんだけどもこれはね間延びしちゃったやつとかをちょっと小さくするってやり方したんだけど全部の枝を切っちゃってまるっきり芽がない状態にしてふかし直して作り替えっていうのがこの作業だったのね普通の松竹梅でも普通のこういう盆栽の梅でも間延びしちゃったやつを できてとか持ってて間延びしちゃってどうしようかなっていう時に花芽だけでバリバリって切ると目がないところとか目があるところがまちまちに残っちゃうね。そうするとね目のあるところは目だけ減っちゃったから一生懸命元気よく強い枝を出すんですよ目の中なくなっちゃったところは元の方から胴吹きとかもするんだけども切る時期で花を割った頃に遅くに切ると なかなかね芽を吹く準備をしてないから現在ある芽を強く出して新しい芽をね吹くのがね減っちゃうんですよ、まあ、出ることは出る時もあるんだけどねーでそれをあーやるにはやっぱり枝芽を確認してちゃんと枝芽のあるところで切って仮にそれが1年はちょっと間延びしちゃったりしててもその春の剪定をきちんと短くしてあげればプチプチ胴吹きをしてくるんで。でつまり 花芽だけ残しちゃうとそこから枝が出ないから切り戻しちゃった方がいいってことになるんですかね。うんああのねかし直しまあ、これが普通よくホームセンターとか園芸売店とか、うん、よく売ってるお正月用にあるこれ「大阪月」って赤の芽なんですけど、はい、こういったやつをもし買った時に花がもうこれで終わってね柄をこう掃除しますよね。はい、その時にただ何ででももかんでも ブツブツってこう前に切られたの長さでねちょうどいい長さでブツンブツンブツンって切っちゃうとその枝芽があったりなかったりなっちゃって枝のあるところは枝が減ったから強く吹いちゃうし枝芽のないところは他に枝芽がもう準備されてればそっちが一緒で伸びちゃうので胴吹きはしづらくなる。でそれをどうするかって言ってやった時が前回やったもう小さくこういう木を作り変えたいんだよっていう。 もっと盆栽型にしたいんだよっていう時はこういうふうに芽を全部潰して吹いた芽で作り直すっていう作業をこの時の動画でやったの ね, ねだけどまあ、ここまでやらないにしてもこれを花芽が花が終わって花柄を取って枝芽をこう確認しながら剪定をして1年経ったのがこれ去年の残ってたやつを剪定したやつがこれなのね。 同じまあこれちょっと花の時期違ってるけど同じ種類なんですよ。はい、これがね去年はねまあこういう芽の吹かなかったところもあるけどこの長さのこの枝まで芽がなかったんですよ、うん、その時には。なんでどうしても切った時にこの長さで切らなきゃいけなかった、はい、まあこっちの方もこのちっちゃい芽はね後から出た最初の芽はやっぱりこの辺の長いところの芽しかなくて、はい、でこれが吹いてでこれは。 短く切らなかったんだけどもこういうところは短くこう切ってあって伸びないように短く春の剪定をしてあげると一生懸命こうやって芽が吹いてくるんですよ後から。逆にこれをねあのどうしても芽がなくてこんな長いところでしか切れませんよってこう長くなったとするじゃない、はい、そのの時にこままんまで このままこうやって伸ばしてまたこれをこういうさっきみたいにこういう風に長くしてねそうするとまたこう長くなっちゃうでしょ、うんうん、それを繰り返すとすぐにバサーっとしちゃうんでなるべくこんな長くしないで春の時にこのぐらいで切っちゃって置いてあげればこうやって胴吹きどんどんしてくるんですよ、はい、元気最初の年にはこう間延びしてたけどもこうやって目吹いてくれればこうやって詰めることができる、はい、これはここまでしかできなかったけどもここも こうやって芽が吹いていればね、はい、こう詰められるでしょああこれは今年の5月の剪定これは冬の剪定でいいで す, いいです こ, れこれを今切って、はい、これを花が終わって今切るでしょ、はい、で、えー、これがどうしても芽がなくてこう長くなっちゃったとしてもこれを春ここから伸びたやつを短くしておいてあげると、うん、一生懸命胴吹きしてくれるんですよなるほど元気がいいとね うん、ででこのように動 物, したやつを動物したやつをこうやって追い込んであげると、うん、あのこうやって長かったのが短くこういう風に1年目じゃ短く詰めらんなかったけどもこうやってやればこうできてくるでしょ。はい、でこれでももっとここが成長してここから枝分かれができてこれでも長いなと思えば。 これれががまた枝分かれができたらこここまででで追いいい込んでもいいですよね う,、うん、こうやって詰めてくるん で, す、ね、で詰めながらやっていくと、まあ、これはねこの間延びしちゃったのを直す方法っていうよりも梅ってどうしたって懐の方の枝が枝がれをしながら先へ先へどうしてもいっちゃうんですよ、うんで。肌が古くなってくれば元の胴吹きもしづらくなるしどうしたって少しずつこうなっちゃうんだけどそれを少しでも追い込めるようにただブツンと切ると ななくなっちゃううんでこう目の吹いたちっちゃい目あたりのところまでこうやって追い込んでねでこうやって目がなければこう目がないところをブツンってやったからってここでもみじは変えてなら吹くんだけど梅、うん、なかなか吹かないのでこう目のあるところでまで切り戻すかもう一年これを来年短くしといてここに目が当たってから切るかる ど, どうしてもそれがだんだんとやると。 枝がね懐なくなってっちゃってこれまたちょっと種類が違うけどもここがこうやってどうしても間延びしちゃうじゃないですか、うんうんうんうん、これを直すにはまた全部こう こ, こで切っちゃってふかし直すかあるいはちょっと日本がうまいのがなかったんだけどこれが去年同じような状態だったんですよ こ, こ,、はい、こうやって、えー、やった時にこうやって元気よくしてあげるとこうやって吹いてくるんでここをこう切り戻すとかね、うんうん、吹いてからね それででもいいんですけ ど, ど、こういう吹かない場合は最終的には一回詰 め, ちゃう詰めちゃって吹かし直してあげるかないとなかなかここからこの間をかかんないように作っていくにはもうこんな長さでこのピッチで切り返してって文人みたいなひょろーってした木にするしかなくなっちゃうんだけどう、まあ、こうやって横着してこの最初の時にきちんと春の剪定をしなかったやつっていうのはこういう木になっちゃって。 これをちゃんと春からきちんと切り込んでいって手を抜かずに作っていくとうこういう枝になる。まあ、こっちの方が古いのは古いんだけども逆に枝が全然できてないよね。1年なのにこんだけ芽定よりもね冬の場合ね春の剪定である程度樹形が決まってきちゃうんで、うん、春の剪定が。 大事ですすね短くする前提、うん、冬のせんって別にその時切んなくても翌年でもいいんですもんね。そうで切るところがささっき言った通り目があるとこんで切ったり な, かないとこんで切ったりってまちまちにやるとそうやって吹いてきたり吹かなかったりしちゃうから、うんうん、やっぱり限定されちゃうんですよ。目のあるところでしか切れない、うん、で長くなっちゃってあバサバサになっちゃったってがっかりするよりは一旦こう長くなっちゃっても。 こういうい目で追い込みということができるのでこうやって追い込んでまたちょっと縮めて作っていくってことは可能なんでね、うん、まあそういうこともできるしあとこれを取っちゃってね去年やった動画みたいに目を全部こう取っちゃってここでブツンと切って商品にしちゃうとかっていうのも、はい、それはそれでまたお遊びとしてはね。うん、でそれをやったのが去年 動画で紹介してやったのがこうなって1年経ってこんだけ芽が吹いてまあまだ今花芽がないのでみんなこの辺の節枝芽があるのでこの時期はもう普通にまあこうせんてしてちょっと長いなと思ってもさっき言った通りここの芽が出てきて長ければ一旦芽が吹いた後に短く切ってもいいし本当はこのぐらいでもいいかなと思っても節がなかったりしたらまた吹いてくると思うんだよねこうやって短く切られれば。 あと胴吹きもちょっとするだろうしそしたらそこまで切り戻してあげて作っていってあげるまあ一応今年去年あんだけ削って、えー、こんだけ吹いて今この結果、うん、で、えー、この後だんだんこの皮むいたところがあと1年2年すると腐り始めてくるので腐りに応じて彫刻をしてちょっと体裁よくしてあげると紺裁っぽく見えていますな る, なるほね 感想はいや、すごい。のなんか梅欲しくなりますよ、ね、梅欲しくなるよね。や<笑>りたくなっちゃうは、ね、梅は梅ですよ。ね逆に言うとね、梅この時期しか梅じないんだよ。<笑>そうなんね。あ, あと、これ同じ動画で…これも一本これで切っちゃっていいですかああと、編集はうもう多分もりたぶん足りてます。っていう<笑>じゃ一旦これで繰りていき、はい、でそんな感じで。はい、<笑><笑>ありがとうございました。はいはい you <laughs>